you、mm -hmm. 少量です。ですというわけで台湾3日目なんですけれども今日ははいえー、9分に行きたいと思います、はい、と思ますで今、えー、台北駅の、えー、台湾鉄道の改札の前にいるんですけれども、うんはいえー、9分までの行き方とあと9分のいいところを僕たちなりに紹介できたらいいなと思っているので。あの 楽しみにしてください。あとですね、この動画の途中であの見てくださってる方々へのプレゼントも買ったりとか、はい、あと最後にですね、その応募方法なんかも紹介したいと思いますので最後まで見てもらえたらと思います。はい、では行ってきますレー。レッツゴー。はい、今改札を入ってきて、えー、っと9分までに行く。 ルートなんですけれども、このルイパン、えー、水法って書いてあるところを目指して、ままず行きたいいと思います乗り場は4番プラットフォームですね。 えーっとはい、今なんですけれども、うんえー、バードゥっていう駅にいます。うんはいはい、で、瑞、えー、穂駅、まあ、日本語読みで瑞穂駅っていうか分かんないけど、うん、そのキューブに行くために、一番近いその駅があるんですけど。うんうんうん えー、とルイファンっていう駅なのかな、はい、そこに向かおうと思ったらうちら電車を間違えちゃって、ま、間違って乗っちゃったんですよ、うん、それに電車乗った後に気づいちゃって、うん、でこのバールーっていうところから、うんえー、またその乗り換えて、うん、そっちのルイファンっていうところに行けるみたいなので、まあ、はいはねでもなんかすごい電車空いてて、うんまあ、結構快適だったよね、うん、 台北駅 の, その多分ルイファン駅かな、うんうん、に乗る人は多分外にすごい並んでたから、うん、多分それに乗ってたら結構ね、ぎゅうぎゅうで行けないといけなかったかもしれない、ねうんうんうん、から結果良かったのかな、分かんないけど。うんうん、というわけで、ちょっとルイファン駅行きのちょっと電車を今、待ってます。はいは はい、というわけ で, わけで、えー、ルイファンステーション、うん、ルイファン駅に到着しましたここからバスじゃないや、うん、タクシーに乗ってはい、えー、っと9分までの行き方がねバスとあとタクシーとあるんですけど、うん、今回僕たちはタクシーで行きたいと思います、うん、あの9分までのタクシー代がなんか固定だっていうのを聞いたので、うん、それで行ってみたいと思いますじゃ、うん、行ってきますえー、っと9分まで 205円で行けるのかな固定なんだよねそう、固定ですそうだからね、タクシーの方が便利だと思うそうだねうんはいえーと今9分に向かっているタクシーですはいだいたいどのくらいかな多分そんなにね、遠くはないはずはいああ 雨がね、あいにくの あ, あいにくの雨でした、ね、でまあ朝ごはん僕ら食べてないのでこれから食べに行こう と, 思 い, と思いますイエーイ、ね、今日はあいにくの雨で。 あとこれは見えないから、これはあのスープです。 そうだね。 当たる当たるお土産プレゼントを探しに行きたいと思います、えーえーえー、はい、というわけで九分でも有名なこれお茶屋さんなのかなお茶屋さんかな、ね にやって き, ましたってきまびしょびしょ<笑> 9分はですね結構ね雨が多い場所らしくて<笑>こんなに降ると思ってなかったね土砂降りだったけどちょっと収まってきたかな、うん、なんでせっかくなんでそこの今移したお茶屋さんに入ってお茶でも飲んでみようかなと思います、うんうん、はい、ちょっと温まろう。はい 説明しします香香香りりりのはははいいいいいい最初を味気つけて美どちらかといえばさ一番最初だからか。 ちょっと日本茶っぽくない。そうなの、ね、日本茶っぽい風、うん。で、一回の茶葉で五回飲めるって言ってたから。うん、多分どんどん。味が変わっていくんじゃないかな。うん。うん。なんかちょっと濃っ、うん。濃くなってる。うん。よ、う、り、んうんうんうん、ウーロン茶感が出てきた。ウーロン茶になった。ね、うん、美味しい。すごいね。 え、二回目でこう変わるの？すごいね。三、ね、回目、四回目、五回目はもっと濃くなってくる、うん。ね, ね楽しみで。す、うん、なんか、もう結構ね、濃いって感じ。一回目とはもう本当にまるですが。美味しい。 あ, あるよほんと見て、<笑>あ同じ<笑>かわ い, いね<笑>ああこれあれな、ね、シーフェンのさ、あの気球の形したやつなんじゃない<笑>どううどしようかねね、ちょっと いろいろ探してみよう、うん。なんか見えてきてる。で。景色かもしれない。色 も,、ね、もね。もっと晴れてたら。だったんですけど。 あ、美味しい、うん、<タッ>はい、そしたら一個目決まりました、うん、<タッ>レレンパイナップルケーキ、うん、これにしたいと思いますこれを すごい畑、ねね、な、うんですけど。 もうちょっとさっきもいってみようはいいいな美、うんうんえー、美味味ししい。<笑>美味しい いいね、台湾お茶がねすごく有名だから、うん、こちらをお渡 し, します、はい、ノンカフェインのお茶です。<笑><笑> そのままぶら下がってるウィ、えーってなってるねおいしそうー、ね、で も, もう完全に雨が止んでよかったすごいなんかこういう雑貨屋さんとこういうのはああうんー 女性用っていうかまあ、うん、こういうかわいいのが好きな俺とか好きなんだけどえううそういうの好きうんこういうのとか、うん、えじ、ー、ゃああれじゃないこれ1個100元だからさ、うん、あ, ああいう高知系なやつとさなんかさもう1個別の形のやつとかにしたら、うんうん うんすごいああ、すごい中 に, も入ってんだ中にも入ってる中にも入ってるこれ女の人だったらさすごいね使いやすいかも ね, ねいろい入れるのに、うんうん、じゃあしょうちゃんチョイスでさなんか柄選んだらかわいいやつううそういうのもかわいいよね でもなんかもしまあなんか一つあ違うなって思ったらなんかお友達とかにあげてください確かに<笑>じゃあこれにしよっかなみんな使えそうじゃない確かにねうんじゃあ俺あの女の人らしいあのそのピンクのあそれ、うん、それにするこれまあ、oh. 両方また別々のあれだけど、oh. あのもし一つ、なんか違うなと思ったら、他の誰かにあげてください、うんだねうん、これをプレゼントしようと思います。はい、いますというわけで、今回、3つ目のプレゼントは、3つ目のプレゼントは、これと。決定しました。 てしましたはい、というわけで3名の方にですねあの、9分のお土産をプレゼントしたいと思いますので、はい、いはい、応募方法はあの下の概要欄に貼っているので、ぜひ確認してください。はいはいさあというわ け, で,、はい、うわけ で, で、今回は9分の、うん、ね面白いとこ、おいしい場所、あとお土産を見つけてきました。 いや本当にね、うん、なんかお店がすごいいろいろ、まあお店がね密集してて、うん、面白いよね、面白かった、うん、途中、雨も降ったけど、うんうん、まあでも、なんとかね、今晴れてるし、うん、ちょっと雨が降りやすいみたいで。うん なんか傘だったり、うん、あの雨具があの絶対必要かもしれない切れから買ってもいいかもしれな い, い結構屋根が狭かったり、うん、道が狭かったりするから、うん、雨具は必要かもしれな い,、うん、はいというわけで今回はここまでにしようと思います、はい、ここまのあのプレゼントの応募は概要欄をチェックしてください、はい、では面白いと思っていただければチャンネル登録とインスタ t w i t t e ティックトックもお願いします<笑>ではまた